はい。今日は Logic Pro X の音声付きデスクトップキャプチャ動画を YouTube Live に配信する方法を解説いたします。と用意するものとしては、この Black Hole っていうアプリケーションと RadioCast っていうアプリケーションと、あと OBS っていうアプリケーションが必要ですと。Black Hole っていうのは仮想オーディオドライバーです。RadioCast は仮想ミキサー。OBS はライブ配信のソフト。 YouTube と連携する部分ですね。でまあ、ちょっとなんとなくイメージがつきづらいとは思うんですけども、まあ、この3つを使うというふうに、まずは思っていてください。で、インストールからしますと。で、ブラックホールっていうところが、えー、とこの GitHub にですね、えっ、ー、と、ありまして、ここにダウンロードインストラーというのをクリックすると、 えーとまあ、こういう画面があって、まあ、メールアドレスと、えー、と名前 と,、えー、とを入れてもらえればいいと思いますでインストールの方法は割愛いたしますで実際にインストールをした後にオーディオミリセットを開くとブラックホール16チャンネルという項目が増えていますこれ実際に自分の環境だとオーディオミリセットのでこのようなブラックホール16チャンネルがあります でこれはデスクトップアプリケーションではないので、えっと、アイコンとかです、ね、ユーザーインターフェースというのがないのであのちょっとゆっくりする方もいると思うんですけども、まあ、このオーディオところにこれがあれば、えっと、問題なくインストールされているというふうに思っておいてくださいで次、RadioCast ですねであの RadioCast の方はあの Apple Store にあるので、まあ、普通に、えっと、インストールしてもらえれば問題ないです こちらもインストール手順を割愛しますで実際に起動すると、まあ、こういうような、えー、と画面になりまして最初は全部この NA っていうふうになっていきますでこの設定に関しては、えー、と後とで解説いたしますで続いて OBS ですねでこれも、えー、と公式サイトに行ってこの MacOS10.13 っていうのをクリックするとダウンロードできます 最新版がですね、25.0.8 というところで、えっと、これ、もし、ま、以前使っていて、えっと、24より下の23とかのバージョンの方は、ちょっと気をつけてください。これ、24以上じゃないと、えっと、MacOS のこのカタリナですね、えっと、カタリナの場合、えっと、使えないというふうになります。 で実際に立ち上げると、まあ、こういう感じの画面が表示されますと、はいで。先ほども説明した通りブラックホールもレディオキャストも OBS も, も仮想的にこのパソコンの中に接続しているのでなんとなくイメージが湧きづらいと思うんですけども、えー、とロジックプロ X から一旦ブラックホールっていうところに音を渡してあげて このブラックホールを経由して、レディオキ ャ, スキャストを経由して、普通に音声出力したりとか、えっと、OBS に流して YouTube に配信したりとか、まあ、クイックタイムにオープンするということも、このブラックホールを経由するというふうに思ってください。で、ロジックプロ側の設定なんですけども、これ、あの、ロジックプロを前提にするんですけども、まあ、他の Q ベースとかプロツールとかでも、 大体同じだと思っていますでこのロジックプロエクス環境設定のオーディオですねをクリックするとこのような画面に出い て, いて出力デバイスと入力デバイスというのをブラックホール16をチャンネルにしておきます、はい、で続いてレディオキャストの設定なんですけども えっと、受け取る入力の方はさっきブラックホール16チャンネルにあのロジックプロからブラックホールに流しているので入力はブラックホールにでって出力の方は、えっと、一応今オーディオインターフェースを使っているので、えっと、オーディオインターフェースを選択しますもしこれが、えっと、普通のオーディオインターフェースを使わない場合は内蔵出力だということもあります で、続いて OBS の設定なんですけども、あの、OBS なんですけど、MacOS カタリ a の場合、この Window ャプチャ u っていうのが、えっ、ー、とですね、これなんか初期状態だと使えないんですね。今は使えるようにしてるんですけども、で、これどうしたらいいかというと、一旦ちょっとこれ切ります。よいしょ。切ってですね、えっ、ー、と、OBS を、 起動通常起動させるんですね、これ、こ, れ、あのー、こんな感じでこの5つぐらいしかこのウィンドウが選択できなくて、今、ロジックプロ x はヌルになっちゃってるんですけども、これ、あのー、今なくなっちゃいましたよね。みたいな感じで、えっと他のです、ね、ウィンドウが選べないというようなあの事象が発生してしまいます。 なのでいろいろ調べてみたら、このターミナルから開いてあげないといけないっていう風になっています。ターミナルって何かっていうと、まあ、コマンドラインで扱えるツールなんですけども、えっとですね、これから、えっと、この、まずこれをこう、騙されたと思って、これをコピーして、で、ターミナルの方にペーストをした後に、エンターをクリックしてください。 というわけですね、そのところずらずらずらといろいろ並ぶんですけどもでこのように、えっと、起動されますとでこの時にあの自分の方は初期設定っていうのが終わってるんで何も打てなかったんですけどもあのターミナルの方からアクセス許可みたいなのを求められるので全部一旦許可にしてくださいでこの後に、えっと、実を言うとシステム環境設定のセキュリティとプライバシーから そうですね、この画面収録っていうところでこのターミナルにチェックを入れてあげないと動かないというふうになるのでこれも忘れずに行ってくださいでこれであの使えるようになりましたで OBS なんですけども、えっと、こ2つ起動してみ、えー、ますえっとですね でえっとですね、まずシーンなんですけどもここをプラスボタンを押して適当に名前を入れてくださいで続いてソースなんですけどもこのウィンドウキャプチャーという一旦ちょっとあえて消しますねでウィンドウキャプチャーというのを選択して、えっと、名前は適当で構いませんでここのプロパティのところからさっき5つしかなかったのたくさんあると思うんですけどもこの中でロジックプロエックスというのを選びました でここで OK でする。まあ、ちょっと画面がアップになっちゃってるんで、えっと、編集、変換、画面に合わせる。えっと、コマンド F でも大丈夫です。すると合わせてくれますで。これでようやく準備が整いましたと、はい。続いて、えっと、設定の方なんですけども、 音声設定の方で、えっと、このデスクトップ音声のところに直感的に来るのかなと思いきや、ここなぜか Mac 版はないそうなので、マイク音声の2のところに、えっと、ブラックホール16チャンネルを選択します。で、これで適用をしてば OK です。まあ、他にもちょっと映像出力とかあるんですけども、映像は、えっと、一旦ちょっとこれ、 あの試行錯誤した結果 2560×1440 とで出力スケーリング解像度の方を 1280×720 にしておいてくださいこ れ, これよりもあの高い値設定できるんですけどもあの配信中に適切ではないというふうに YouTube の方から言われてしまいます 続いて出力設定ですが、配信で、えっと、ビットレートは 1000kbps。でこれ以上にしちゃうと、またこれも YouTube スジオから行われます。で、キーフレーム感覚に関しては2にしてください。で、CPU プリセットに関しては、一旦ベリーファーストで大丈夫そうです。はい。で、続き、配信設定。で、サービスは YouTube。 ね、他にもいろいろサービスあるので YouTube 以外の方はここから設定をしてくださいでサーバーはプライマリー YouTube インゲストサーバーにしますでストリームキーっていうのは、えっと、YouTube の方のスタジオの方で、えっと、このエンコーダー配信をするとこのライブ配信の設定っていうところにストリームキーっていうのがあるのでこれをコピーしてさっきの この OBS に貼り付けてもらえれば、この OBS とこの YouTube スタジオが連携できるようになりますと。はい、で続いて、えー、っとですね。で、実際に配信をしますと。で、これ、ロジックの方をまずは、えー、っと、再生しますと、はい。OBS の方を見てみると、 えっと、このマイクの方に音声が来ているのがわかりますね。カクカクしてますけど、えっと、この辺もちゃんと動いているのがわかります。で、えっと、レディオキャストの方を見てみても、ド、えっと、ラッグホールとあのオーディオインターフェースに来ているので、実際に、えっと、スピーカーとかヘッドホンからも音声が聞こえるようになっているはずです。 配信開始をクリックしてあげる と,、えー、と配信がかあの始まってです、ね、YouTube スタジオの方に映像を送り始めますあこれちょっと終わっちゃってるやつなので、えー、ともう一回設定を再度しましょうか、ね D6Z、で今これ ストリーミングソフトウェアに接続してプレビュー開始というところがクルクルクルクル回り始めているので、えっと、通信を開始しているという風になっていますでこのストリームの状態を見るとあの設定が間違えている場合ここにちょっとこんな風に今のは異常ですとかっていう風に危ないですとかっていう風に教えてくれるので、えっと、実際に教えてもらってくださいでここに今プレビュー来ましたねなのでこの状態でもうネット配信できるようになって でえっと、この辺の、えっと、例えばミュートを解除してあげて音声が来ているかどうかっていうのを実際にチェックしてみてくださいで最後に、えっと、このライブ配信をクリックすると実際にこのライブ配信を始めますでライブ配信中になりましたねでこれの、えっと、URL を実際に叩いてみると これライブしてますね、えー、と実際に、えー、とライブを開始されていうのがこれで分かると思います。はい、で一応ですね、あのー、これ、あのー何ですかね、もう一個やり方があって、一旦ちょっとアウトしなくてもいいか。OBS の方でこのメディアソースというのがあって、これを選択するとですね、 ローカルファイルから動画ファイルを引っ張ってきてそのまんまその動画をネット配信できるっていうこともできるので、まあ、必要に応じてあの取りためといた動画とかを配信するというようなやり方もこれで可能になります例えばなんですけど、まあ、自分とういうようなこの i x とかの配信をしてて、まあ、リアルタイムで配信してると夢中になっちゃうのでこっちの取りためといたら心して同時に配信して、まあ同時に あのツイッターとかに書き込みをするというようなやり方もできると思います。はいはい以上です。